えー、こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます、えー。今日はですね学校の勉強は社会ではあまり役に立たないのでなぜ勉強するのっていうお話ですねこういったのは、えー、親御さんとして、えー、いろいろ子どもさんに聞かれたりとかすることも多いだろうし僕なんかは、えー、音大生教えてたりとかしますし結構いろんな教育機関に携わったりするので、えー、こういう質問よくありますで僕なりの答えっていうのが一応いつも、まあ、お話しする答えがあるのでそういったお話をしながら、えー、皆さんと一緒に考えていきたいこれはもう 絶対僕のが正しいわけじゃないんですけど僕なりの考え方ですね。 でまあ、なぜ役に立たないのか、えー、なぜ学校が必要なのか、学校なんか行かなくても偉い人いっぱいいるじゃん、みたいな、こういうのはありますよね。あと、音楽でよく聞かれます。理論って必要あるの僕、結構理論派じゃないですか。なので、こう、音楽理論とか歴史とかこういうお話をするとですね、非常にこう、音は音だから、みたいなことを言われる方が非常に多いんですけど、まあ、ここら辺について議題をお話ししていきたいと思います。それではまずですね、えー、なぜ役に立たないかっていうことですね。 これはですね、答えが一つになるようになっているんですね、えー。もし足し算とか引き算とか掛け算とか、例えば、まあ、暗記物が多いですよね、何々は、えーまあ、聖徳太子とか、えーえー、泣くよう具石とか、そういう子をもう覚えてしまえば出てくるもの、あと公式を当てはめると答えが出るものっていうものがもうほとんどだと思うんですね。まあ、国語っていうか微妙なものはあるんですけど、大概は答えが一つになるようになってるんですね。 で、なんで役に立たないのかっていうと社会に出たら答えがいくつもある難問だらけなんですよ。要は一つに決まらないんです基本的には。だからこういろんなこうまあこう権力争いとかそういったものがあると、えー、一応記述上はこうなってるけどその中間のグレーゾーンみたいなものがいっぱいあるんですよ。 ところが、こんなえ答えがですね、結局そういうこう、忖度をしなきゃいけないようなものであったら、結局添削が公平にならないわけですね。あの先生だったらこれは100点だったのに、この先生だと0点だったみたいなことが絶対起こるわけですよ。 だからこう先生にこう依存しない形で学校の運営をしていくとするとやっぱり必ず答えが一つになるものになってるんですねだからこの中でも結構理不尽なことありますよだってうちの親戚の子がですね小学校3年生の時かな地球はなぜこうえっ、ー、と太陽はなぜこう動くのみたいなやつですね彼はなんか本を読んでたので要は地 球, 地球が回ってるからって書いたら 罰が来ててそれは4年生で教える答えであって3年生の時はそれは答えるんじゃなくて太陽がなぜ動くか な, なぜがこっちに動くかなのかっていうのはだからんか別の答えがあって。 なんかそれをちゃんと3年生の時に答えて、で、それからハッと気づいて4年生の時のその教科書に気づいて、えー、4年生の時になったら地球が動いてるからっていうそういう気づきが必要だっていう話なんですよ。でもそれっておかしくないですかっていう話をしたんですけど結局最終的にいろいろ言ってみたんですけど答えが結局バツになってしまったんですね。でもこういう理不尽なことって世の中いっぱいあるわけですよ。で、理不尽ななこことにいきなりこう、まあ ほとんど理不尽なことがない、こう、いわゆるこう公平になるっていう状況の中で、まあ、いわゆる理論的なものを思考を身につけていくためにやるんですけど、こういった状況もですね、まあ、よく、こう、まあ、親御さんがこう、答えてしまったりとか、これ結局、これ自分で解決していく問題なんですね。これは、その親御さんがああだこうで言うんじゃなくて、子供が先生に対してこう、いろいろ言ってみて、あ、やっぱりそれでも、 あのゆるがないんだっていうことを知ったりとか、そういうことがすごい大事だと思うんですね。僕なんかこれがいやそれを推奨してるわけじゃないですよ。僕なんかはもう本当に、えー、結構あの先生たち怖かったし平気で殴られましたね。ビンタとかよくされたし、よく別に全然気にしなかったし、でむしろ親もビンタされても歯が折れたりとかするって言ったら問題があると思うんですね。僕も確か歯も折れたことがあるんですよ。でその時はさすがにすごく謝りに来たんですけど。 えー、病院通った時のお金とか多分もらったような気がするんですけどでもまあ基本的にはこの子の問題なので全然大丈夫ですっていう風に親が言っていましたねなのでこういうこ う, 昔はそ う, いう風だったと思うんですでこう小学校義務教育に関しては基本的にはまあ比較的守られた状況にあると思いす 難問が少ないわけですよ社会に出たら難問がめちゃくちゃ出てくるのでなので守られた状況の中で自分でいろいろ社会共同生活でえまあ挨拶しましょうとかそういったものを覚えていくっていう意味では、えー、まあこういう答えが一つになるっていう状況でみんなで勉強しながら比較的な守られた状態でやっていくからだから社会には役に立たない。じゃあなんで学校が必要かっていうと難問をいきなりやるとですね比較的 ダメージが大きいと思うんですよ例えばその、えーま、給料がガツンと下がって生活できなくなるとかいきなりそうい う, こう難問の前にやっぱりこうい う, こう守られた状況の中で答えが一つに決まるものを見つけていくっていう作業をしていく上に理論的な思考を身につけたりとかまあ要は 覚える量も多いからね、計画を立ててこなす訓練をするということですね、えー、まあ、そうでなければ結局、点数取れないわけですから、そういうことに自分で気づいてやるっていうところの状況を作るのが学校だと思ってるんですよ。でも最初からも、だからまあ、ロールプレイングゲームがこうやったことない人はピンとこないかもしれないですけど、要は最初は自分のレベルが低いんで、スライムとかがばっかり出てくる城から始まるわけですよ。 で、スライムをこう倒していくわけでしょ。で、ある程度行くと、鍵がもらえて、で、こう、そのいろんなとこに入れるようになって、みたいな、こう、順番になってるわけですよ。そういう順番を学校で作ってくれてる。いきなり社会生活バーンっていう、もう、もう何も見守れられてない状況で、まあ、正直こう、えー、まあ確かに今でもね、そういうのを、こう、いじめの問題とかあると思うんですけど、そういうのも、別に社会に出ても、いじめは絶対起こるので、だからそういうのを、こう、克服していく。そういう、こう、身につけていかなきゃいけない。まあ、だからそれも、だから、 誰が教えるんだって家庭が教えて補助で学校で教えるっていう僕はそういう風だと思ってるんですねでもちろんそのいろいろこう不適合もあると思うんですけど基本的には自分でやっぱりこう身につけていかなきゃいけないもんだと僕は思ってますだから学校なんか行かなくても偉い人いっぱいいるそれは学校よりも実践でいきなりできてるからすごいわけですよねたださっき言った通り失敗した時のダメージは大きい ね、で学校に行くと得点がいっぱいあるんですよね、いい大学に出ると、えー、自動的にここに入れるとかね、いわゆるロールプレインでゲームでいうと、いろんなこう、要は宝箱の鍵をもらえるみたいな感じね、だからその、えー、もう最初から優遇されるみたいなチケットがいっぱいもらえるわけですよ、でもそんなことなくても、結局、実践で全部それをゲットしていく人ってやっぱりいるんですね。 なのでその、もう最初からそういう風にやりたいとか、もう本気でやりたいことがこう決まってて、こういう風に弟子入りした方がいいってなったら、もう学校の教育よりも、もちろんそっちで腹くくった方が、絶対にこうインプットは大きいわけですよね。ただ、ダメージは大きいですよね、失敗した時のダメージは。だからやっぱりこう、スライムとかこう、簡単なものを倒して、ある程度の装備を身につけてから、でからそれからちょっと難しいところに挑戦するっていう、僕、仕組みだと思ってるんですね。 だから、学校とかこう出るとですねあの、学校が偉いとこ出ても、結局社会では結局役に立たないそれを役に立てていかなきゃいけないのね。だけど、学校が俺はここに出てるから偉いっていうふうに言っちゃうと、まあ、残念な感じがするのは、そんなの社会は全然役に立たんじゃんみたいなところにあったりするんですね。えー、やっぱりこう頭のいい人というか、こう人生経験たけた人っていうのは、自分の、要は、 大学がいいからとか、自分の学歴がいいからっていうのは鼻にかけないですね。それをすると、まあ、あんまりうまくいかないっていうことを知ってるからね。だから、普通そういうふうにしないんですけど。 最初によく言っちゃう人いますね。だから僕、音楽やってて要は、バークリー音大ってもちろんその、ね、いい学校なんですけど、バークリーで卒業した、この人うまいなと思ってて、あれどっかで勉強しましたって言ったら、あ、あすみません、僕、バークリーちょっと言ってました、みたいな人は多いんですけど、最初から会うなりいきなり演奏もしないのに、僕、バークリー出てるんですっていう人は、あ、この人あんまり上手じゃないなって思ったりします。はい。これは、まあの、なんか、ちょっとそういう風に感じたりしますね。 なので、あの、絶対そうじゃないかもしれないんですけど、でも、あの、あこう、学校っていうシステムで、こう、鍛えられてるだけなのに、そこに対して、それが、そこでしか自分のアイデンティティを示せないのは、うん、演奏したら分かるしね、上手い人っていうのはすぐ分かるし。 えー、その「あできないな」と思う人はそのすぐ分かるしそれが別に最初に自分はここの学校出てるから僕は上手い方なんですよって別に言わなくても演奏すれば別にすぐ分かるしみたいな感じですよねでまあえっ、ー、と聞いてみたらそういう風になんかったみたいなことは多 い, 多いかなみたいな で自分もやっぱ会社経営してて、やっぱ人を雇おうとして、あの、やっぱりいい学歴があると、ちょっと安心なんですよね。やっぱりその、一応基本的なこういう、こう、まあ、計画を立ててこなす訓練されてるので、あのー、こういうのやっといてって言うと自分で勝手に計画を立てて訓練されてるからやっていく人が多いです。で、理論的な思考を身につけてるので、あ、ここはこうこうこうだから、こういうふうに次はこれが来るなって思う人が多いだけね。多いだけね。できない人もいますよ。学歴が高くてもね。だけど、 あまあ総じてそういう訓練がされてる計画を立ててないとああいう試験はクリアできなかったからだから多分きっときっとまあ分かんないからね最初にあったらねだから面接する時に分かんないから多分この人の方がきっとこういうことができるだろうでも面接しててあやっぱおかしいなと思ったらそこで落とされるわけですよねだからなんで面接だけが必ずついてるかって言ったらあクリアはしてるけど あこうダメなタイプの人かそうじゃないかっていうところを見分けてるって感じですねなのでまあ本気でやりたいことがあるなら僕はそちらに進んだ方がいいと思いますだから、えー、音大生で、えー、自分が進みたいのだが楽音楽じゃなくなってこっちに行きたいんだって言うなったらうん、それはそれでそっちに進んだ方がいいんじゃないのかな親御さんとよく相談してっていうまあことはお話ししますね親御様お金出してるわけだからねはい。 音楽の理論っていうのは何かって言うとですね、理論っていうのは自然な流れを、こう、まあ、法則をまとめたものなんですね。多分、こういう風流れで来るとこっちのハーモニー行くだろうとか、こういうメロディー来たらこういうふうに行くだろうっていうのを、まあも、文字化したっていう感じのものなんですね。で、その、理論を知ってないと、なんか自分でいいなと思ってたら、なんかの理論に当てはまっちゃってることが多いんですね。でも、まあ、天才はいますよ。めちゃくちゃ天才。例えば、ジョニー・ミッチェルとか。 えー、全く理論やってないからだから普通の理論勉強した人ってこう説明がつかないようなハーモニーがめちゃくちゃ多かったりとかするんでもちろんそれでできたらそれに越したことはないさっき言ったみたいに普通はなかなかそこに到達しないんだけど全くそれをやらずに行く人っていうのもいるんですよだからそれはそれでいいかなと思うんですねでもまあ理論を超えたかったらやっぱり理論を全部知っておかないと超えるっていうのは要は理論 を超えなきゃいけないわけだから、この理論が、あこれは俺の理論にはハマってない、ハマってないと思わなきゃいけないわけだし、まあ僕もイマイルスとかコルトレーンとか今、えー、ものすごい自伝たくさん読みましたし、自伝、評伝、えー、いろんな教材いっぱい読みましたけど、やっぱりあのー、マイルスなんかものすごい理論たくさん知ってて、コルトレーンなんかを も, ものすごいこうく、積み上げていた上のフリーなんですよね。 だから こ, うこうやって考えて要は理論的に考えてこうじゃなくてメロディの方から考えるとこうなるんじゃないかとか、えー、ここに縛られずに音楽をやるためにどうすればいいのか理論はこれは知ってるこれも知ってるこれも知ってるけどこの理論にはまらないように自由に演奏するでもでたらめとは違う演奏するためにはどうすればいいかっていうことを常に考えてるめちゃくちゃ練習してるしマイルスもこれでもすごい練習量ですからねなのでこういった、えーまあ、練習をした人がさらに その上ででを使っっった演奏すするるてて言ってるんですね、まあ、マイルスなんかもそうですけど結局理論で考えてる演奏ではなくて理論は全部知ってて今まで流れはよく、まあ、自然な流れは知ってるけどこう来たらこういうのがいけるんじゃないかっていうこうまあ論理的な思考と感覚要は自分の体感した感覚でこのハーモニーだっていう当てはめていって演奏したからだからすごいものができていくっていうふうに思ってるんですね。なので 理論をちゃんとこう勉強してこう、まあ、いわゆるそのどうですかねやっぱり演奏するときってセッションっていうのがよくあってだからジャムセッションとは違ってプロ同士でセッションライブっていうのはそのいつもパーソナルに同じメンバーでやってなくて初めましてってやるときっていうのはやっぱり意外とこう慎重にこれ来たらこう返すみたいな「こんにちは」って言われたら無視するとかってやっぱりちょっと変じゃないですか。でもまあ 慣れてる人だったら、あの人いつも無視するねでいいんですけど、こんにちはって言われたら、こんにちはって言い返すみたいな、そういったこう、まずジャブとか、そういったものがこう、お決まりのことをやって、人間関係ができてきたら、ちょっとイレギュラーなことやり始めるっていうことが多いんですね。だけど、イレギュラーのとこ行くまでに終わってしまうこともあるんだけど、でも、新鮮さっていうのは音楽では、初めて言葉を交わす感じっていうのがあったりする。だから、なんとかセッションっていうアルバムに関しては、そういう風だし、自分たちのパーソナルなバンドでやってるってことは、 も う, もういわゆるこんにちはとかおはようとかそういったものはぶっ飛ばしていきなりも う, もうフルスロットルで音楽を始めることができるっていうことですねマイルスの、えー、黄金クインテッドの第1期2期もものすごいこう下地があった上にこう潰していくっていう作業をしてるしだからもう最初からもうあの当たり前のやり取りとかっていうのはもう2期の頃では全然ないですしねで、えー、っとコルトレーンのカルトっていうのに関してもやっぱりこう ジミギャリーさんとね、マッコイ・タイナーと、エルヴィン・ジョーンズと、コロトレーのこの4人でやってる時っていうのは、やっぱりこう、こんにちは、はじめましてみたいなのをぶっ飛ばして、もういきなり最初からフルスロットルで音楽を進めて、さらにさらにさらに高いところに持っていくっていうことができるわけですよ。なので、やっぱり、こう、理論っていうのをちゃんと勉強していくと、到達が早いわけですよね。だから全く何にも知らずに感覚だけでできる人っていう天才っているんですよ。 多分前世で2回ぐらい音楽家やってるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどそういう人は別に理論とか知らなくても全然いいと思うんですけど初めましてでやるときはやっぱり理論とかやった方が僕はいいような気がしてますしでそういうこうなんかこう例えば、えー、スコット・ラファローとビル・エヴァンスってものすごいこ う, もういきなりフロストロットロでやってるじゃないですかあのポール・モチャンと3人でやってるでもスコット・ラファローって他のセッションアルバム聴くとものすごくハードに普通に 4ービートの、えー、ビバップ の, あの理論にもう理論完璧ゴリゴリみたいな感じの演奏してますからねだから人によって違うみたいなそだからこのこっちを見たからこっちがまあ抽象的な音楽ってどうしてもこうドクンドーンって来るからこっちを聞いたらこっちが物足りなくなるのはわかるんだけどこの新鮮さみたいなのもいいみたいなね例えばこうえー、こう貝とかは あの生で食べる時とこう燻製にした時って燻製の方が味が深いんですよねでも生でこうストレートであんまり味わいは深くないけどこう若さみたいなのとかこうフレッシュな感じっていうのもいいじゃないですか。 だからどちらもめでれると僕はいいなとは思うんですけど、で今どっちが聞きたいかっていうことをもうすごい大事だと思うんですね。だから複雑なものって結構自分の体調が悪い時ってしんどいんで、フレッシュだな、んか楽しいな、楽だなっていう浅いものっていうのももちろん軽く楽しみつつ、深いごっつりしたやつを今日食べたいなみたいな、こうもう本当に複雑でもうガツンって重いの食べたいなって思う時はそういうふうにすればいいかなっていうふうに思います。そううったこう こういろんなこう積み上げみたいなことをしていくためにも学校なんていうのは僕は必要なんじゃないかなっていうふうに思いました、まあ、まとめですね一生、まあ、人生一生勉強ですよ、えー、僕もずっと勉強してますし勉強大好きですからね、えー、勉強は楽しいこれが楽しいっていうとこを見つけなきゃいけないと思ってて僕はできるだけこうまあ指導をするときにはですねいかに こ, うこれが楽しいのかっていうところだけをやって宿題はもう でで自分でやればいいよとかで宿題で分からないところはサポートしつつ楽しいよねっていうのを僕は楽しいっていうのがこう相手に伝われば本人が勝手にやり始めると思ってるので結局学校っていうのはそういうところの場でもあってほしいんだけどなかなかこうたくさんの、ね、講師の人たちでやっていくとまあなかなかこういろいろその考え方も違うんでいろいろ圧力はあったりするかもしれないですけど結局学校で講師じゃなくて 教師じゃなくてめ友達とかからかもしれないしそういう共同生活やることによって守られたところで共同生活やるところであのこう勉強は楽しいなっていうのを見つける場だとは思ってたりとかするんですけどねだから勉強は楽しいと思ってすればめちゃくちゃ僕は楽しいと思ってますまあもう本当にいつでもいろんなことを勉強して勉強してっていうふうに思ってますしもう本当に今の状況でもペン小学校からやり直せるんだったらもう本当にね いいいいくらら払ってもいいなっててもな思うぐらいですねそれぐらい本当に、まあ、人間間違って間違って失敗してでもこうなんかこう勉強して楽しくなって人生が人生がどんどんどんどん楽になっていくっていう人生だと僕は思っているのでやっぱりその。 守られた状況でやるのがいいのかもういきなり最初からもう野ざらしでこのあのコンボを1本持っていきなりものすごくうよう よ, よといる敵の中に切り込んでいって、えーまあ、何度も何度も境界で復活して、えー、やっていくのがいいのか。 っていうのはまあ、これロールプレイングの話ですよ、えー、まあ本当にどっちを選んでも別に構わないとは思いますただ、えー、学校の勉強イコール人生に 役, に, 役に立たないからだからなんで学校行かなきゃいけないのっていうところはここは直結しないと僕は思ってますね 人生一緒勉強だから結局どっちみち勉強するんだけどあの理論的な思考要は難問じゃなくて最初から簡単な問題をちょっとずつ解いていってレベルアップしていきましょうっていうことで考えていただければ学校ってそれを楽しみながらできればとてもいい場所なんじゃないかなって僕は思ってます。 えー、いろんな意見があると思いますが、えー、あんまりアンチな意見書かれると、えー、僕もへこむんであれですけどこれもあくまでも僕の考え方ですよ僕の考え方なんですけど、えー、僕が、えー、こう義務教育とか、まあ、いろいろもちろん改善していかなきゃいけないこともいっぱいあるとは思うんですけど。 基本的には僕は日本ってよくできた教育システムなんじゃないかなって、えーまあ、全体的に見てももちろん、まあ、もっともっと進んでる国もあるからもちろんそれに追いつくような、えー、努力もしていかなきゃいけないんだけど比較的やっぱりこうあのー、もちろんねこう新聞とかにはいろいろ問題バーンって載るんですけどあの新聞って同じことを何回も何回も書くじゃないですか。だから全全体的に見るとものすごくこう安全な ものだと僕はは学校は思ってますもちろんそれ被害に遭った人からすればもうそんなことはないっていうふうに言われると思うんですけどまあ押しなべて平均して言うとみたいな感じで言わせていただきますけど、えー、そういうふうには僕は感じていますなので、えー、学校僕はそういう本当に質問があると自分がどうしたらいいかっていうことと、えー、何のために学校に行くかっていうところの